으 음, 음, 음, 음, 음, 음, 음 으음 <noise> 예 いや、これ全くもって神話セーブしてしろよな<笑>いやそれでもねすでに顔出ししている中の人がだ声を当てたらどうなるか考えてみどう見ても俺になるんだよな<笑>マジで言ってんのうわ<笑>こいつマジだ<笑> 見てもドドだよなこれまあそりゃあまあ北海道のチャンネルだからいいっちゃいいんだけどいいんかそれでというわけで中の人は死んだいやいや転生したのでこのシリーズはだいたいこんな感じで進めていこううーん違和感はまあまだあるけどねうん